果実の国カップルズは雄大な阿蘇山を眺めながら果物狩りができる予約不要の観光農園です秋にはリンゴ狩りとブドウ狩り冬から春にかけてはイチゴ狩りが楽しめます冬から春にかけて真っ赤に色づき甘い香りを漂わせるいちご。カップルズのいちごは降雪栽培により立ったまま 楽々いちご狩りができる上、土に果実が直接触れないようにしてあるので、そのまますぐに食べられます。数種類の品種が栽培されていますが、あそもではサチノカの購入ができます。こんにちは、あの果実の国カップルズの中山春樹と言います。どうぞよろしくお願いいたします。えっ、ー、とカップルズではですね、あの年間を通して えっ、ー、といろんな果物をですね栽培しておりますで、まあ、そういったですねまた加工品なんかも今回あのあそもの方でですね販売させていただいております。まあ、ぜひあのお買い求めいただければと思います。どういったあのこだわりを持って栽培しているかと言いますとですねあのまあ、それぞれの果物そうですけれども、まあ、直接あのお客さん食べていただくっていうこともあるんで、もうとにかくですね安心安全そして なおかつ美味しいものを作ることをです、ね、心がけてスタッフ一同でで果物作りりに励んでおります、えー、リンゴ、えー、とあとイチゴそれと加工品でですねジャムとかアップルパイなんかも取り揃えておりますのでどうぞよろしくお願いいたします。